豚バラです油と赤身の割合が5 5ぐらいが一番うまいですでこれ生姜です生姜が 20g 確認しょう入れる方と入れない方いらっしゃると思うんですけど僕は油臭 さ, さとかむくために生姜、えー、必ず入れますしかも 20g で結構入れますねはいこれを片ゆで卵を作ってますから沸騰してない水に入れて20分ぐらい出ていきますからねじゃあまず生姜を切っていきます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 ねはい、これぐらいの、ね、大きさがあれば、えー、ともう最低限この角煮のプルッとかも味わえますんでこれから豚を煮ていくんですけども今回煮汁も使っていくので塩分濃度大切になりますで小さじ1弱ぐらいの、ね、マナブを入れていきます、はい、そして豚を入れていく沸騰したお湯ですよこれ で, これで弱中火で1時間1時間後に入れましそして火を止めていきますでねこれねあの茹で汁捨てないください皆さん まずこの豚たちを吸出します今回はねこの豚汁もちゃんと利用しますこの、ね、ゆで汁を 200cc だけ使いますなのでここにですね 200cc 入れます入れ込みますはい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 白だし小さじ4杯小さじ4杯入れましたで砂糖です砂糖が大さじ5です結構甘くします45です、はい、そしてここに生姜これが決め手ですまた小一時間にかかるんですよだからねこの状態ではあの蓋しないでいいです50分ぐらいでもいいかなはい、えー、煮ていきます 見てください、どうですかなんとホットあ煮汁はねこんな感じまあ3分の1ぐらいまで減りましたかねということでこちらで脂肪の隔離の完成なでございます